今日はね、久しぶりにブラック以外の記事を自転車で書いたので、ぜひ読んでください、下の概要欄にアドレス書いてあります、ちょっとね、このロキトリックというマニアックなエナジードリンクを飲みながらお話しします、甘いですね、これってね、いわゆるあのコカ・コーラとか大ーとかのそういう自動販売機にはなくて、100円とかね、80円とかで売ってる激安自販機あるじゃないですか、あの中に混じってるんですね、これ1本100円でした。 それで今回書いた記事っていうのが破産者マップですね、2019年に話題になって、それがねまた2022年、今になってまた復活してるっていうことなんです、新破産者マップ。これはまあどんなサイトかっていうと、地図上に破産者のね情報をマッピングして、実名、住所が載ってるっていう、すごいエクストリームなサイトなんですね、でその元の情報っていうのは漢方なんです、漢方漢方、販売所とかで売ってる漢方ですね。 あれはまあ国がね国民にみんなに知らせることをその載せるそういうあのまあ定期刊行物ですね政府のその上にこの人が破産しましたよって住所実名が載るんですよ毎回毎回でそれを集めて地図上に置いたものっていうことなんですよねだからまあ本来だったら公開されるものなんだけどもこうやっていざインターネットで明るみになるとこううわーっとですねこうもうねあの 反応してしてまう人がいるんですよねで僕この問題に関心を持ってるのは僕は2012年、えー、ネットの電話帳住所でポンっていうのをね始めたわけですもうあれ10周年になるんですねでその時も相当炎上したんですよ個人情報を出すなって言ってでもまあなんだかんだで10年間続いてるわけですそれでまあ詳細をね記事を読んでいただくとして破産者マップに関しても当初ねものすごい炎上して で今、政府の個人情報保護委員会がなん、まあ、とかしてね、あの消してやろうということでやってるんです、でハサミマップの運営者っていうのがあの、伊勢原市のね、遠藤有人っていう人なんですよ、<笑>えもう隠してないですからね、すでになんかもうサイトに載っけて出たりしてますからね、え住所、実名もえ。それで、まあ僕はぶっちゃけね、遠藤さんにも取材しましたよ。まあ、それがねその 裏の事情を知れば知るほどね、これ、一番ひどい目にあってるのは、個人情報保護委員会じゃないですかね、ちょっとね、僕に対するあの法務省の対応と重なるところがあって、結局ね、この指したるこう明確な法的根拠がないんだけども、まな、あ、んとかしろっていうふうに、ものすごいクレームが殺到しちゃったから、個人情報保護委員会も、まあ、まあどうすることもできずにっていうか、まあ、何かせざるを得なくて。 やってることは結構ね、危ういっていうか、超法規的なことをやってますよ、一応、個人情報 の, そのまあ公開とか収集とかってね、別に禁止されてるわけじゃないんですよね、一応、届け出を出したらできるんですよ。だけど の遠藤さん、破産者マップに対しては、もうバンされたような状態になってるんです、しかもね、なんか、方を売ってくれないっていうんですよね、すごいですよね、漢方って、みんなが読めるものだし、法律が書いてあるんだから、過去の最高裁の判例なんかだと、漢方に載ってることはもうみんなが知ってるっていうことになるんで、それを知らないっていうことは通らないですよっていうことになってるのに、それをなんか変えないってすごいんじゃないですか。過去の 最高裁の判例からすると、じゃあ、もうその人には法律通用しないっていうことになっちゃいますよね、だから、僕もう、これ、相当ね、すごいことになってるなと思ったわけです、まあ、そのことについて、僕は知事でもね、主張してるんだけども、これ、個人情報保護委員会にね、全部対応を押し捨ててるってのはおかしいんじゃないかって思うんですよね。 でそもそも個人情報保護法の問題じゃないんじゃないのって、これはっ て, って、だって破産者の広告っていうのは、もうずっと昔からある制度でね、で官報もそれは明治の頃からずっと発行してるもので、それがこの情報化の時代になったら、じゃあどうするかっていう話なんで、別にこれ、個人情報保護法がどうこうっていう話じゃないんじゃないのっていう気がしてで、個人情報保護委員会が対応してるっていうのも、まあ、そこにね、クレームが殺到してるっていう。 こことだけの話であってこれ個人情報保護委員会が、ね、対応するっていう、さしたる根拠があるのかっていう風に僕は思うんですよね。だって、まあ、僕の認識ではですよ、個人情報保護法っていうのは、まあ、いわゆる、ねまあ、一般法なわけです、個人情報保護に関する。で、一般法と特別法っていうのがあって、で一般法より特別法の方が強いんですよね。 だから個人情報保護法で、まあ、個人情報の取り扱い全般についていう規定があるんだけども別に法律があれば別に特別な法律があればそっちの方が優先するっていうことなんですだから破産者の広告について破産法の方でね決まっていることなんでそれについてあれこれね個人情報保護委員会が対応するっていうのもおかしいんじゃないかなと思うしいやう個人情報保護委員会の人がかわいそうだと思うんですよね。だって 個人情報保護委員会って、結構最近できた組織なんですよ、でやっぱり若い人とかね、まあ、あまり経験のない人なんか配属されてるみたいで、そういう人がこんなドロドロした問題に対応できるのかなって、でしかもこう破産法の問題、関わってくるから、これ、高度な政治的判断が必要だと思うんですよ、本当、政府・与党で話し合ってね、じゃあ、この破産の広告制度自体どうするかっていうことをしないといけないんで。 個人情報保護法の権限でこれ、対応できることじゃそもそもないんじゃないかなって思ってるんです、でもう実際、もう出口がない状態ですよね、新破産者マップに関しては、これはね、あの遠藤さんがやってるものではないですね、うんまあ、遠藤さんが嘘ついてるっていう可能性もあるけども、でもやっぱりやり口が明らかに違うんで、もう下手したら本当、海外でね、中国とか北朝鮮がやってるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。 でもしそうだったら、本当に日本の個人情報保護委員会、何もできるほどないですから、でじゃあ、サイトブロックするのかっていう話になっても、ですねいや、まあ、僕も一応、IT の専門家として言わせてもらうけども、まあ、それは相 当, 相当ハードルが高いし、であの破産者マップについてはね、ね Google が検索結果から排除したそうなんですよ。だけどね 今、グーグルの検索ってあんまりね、地位が高くないんです、あの昔みたいにこの草の根サイトがいっぱいあったっていう時代じゃなくて、今はね、もう SNS なんかにほとんど情報が集中してるような時代だから、検索サイトの方でブロックしたからってね、結局、SNS の方で話題が広がっちゃうと、そういうのどうしようもないんですよね、Facebook だの、インスタだの、そういうところで広まると、でそういうのだとダイレクトメッセージとか、クローズだね。 フェイスブックなんか、クローズな空間で情報やり取りされるんで、そういうところで流通するものに関しては、もうどうしようもないんですよね、だからもうこの問題に関しては、僕、出口がないんじゃないかと思ってるんですで、まあ、とにかく僕は記事で主張したのは、これ、個人情報保護委員会に全部押し捨てるべきじゃないぞと、下手したらもう個人情報保護委員会のね、担当者のメンタル、これ、崩壊してるぞっていうふうに思うんですよ、本当に。本来の仕事ができなくななくってるんじゃないかと でまあ、ここからはちょっと動画オリジナルで僕の持論というかまあねあのメディアなんかは取り上げたとしても僕は持論としか言われないと思うけども対応しないっていう決断を政治があの下すべきだと思うつまり無視するっていうことですやりたいようにさせるっていうことですあの乱暴な意見かもしれないけども、まあ、ぼ僕はそういうのは別に悪意じゃなくてで根拠があって言ってることなんですあの住所でポンに関してもね 個人情報保護違反だって言って、むっちゃくちゃね、炎上したわけです、でも警察とか法務局にね、もう苦情が殺到したんですよね、で当時はまあ個人情報保護委員会なかったんだけども、代わりに警察とか法務局だとか、消費者庁だとか、そういうところにすんごいね、クレームが殺到して、まあ、そこの職員もね、相当メンタルやられたみたいなことは僕は聞いてますよ。ででもも結局今はもう鎮静化しちゃったんですよね で僕なんかもう裁判で負けてね消せって言 わ, れた言われてるけども、従ってないんですよね、いや、まあ裁判所からすると、僕、相当そういう意味では心証悪いんだろうけど、でも結局、僕は正しかったわけですよ、裁判所の言う通りに対応してね、警察とか、あと法務省なんかもそういうの対応してたら、これも切りがないことになってたと思う、まあ、今は一応ね、この住所でポンだけで、制御されてるけども、まあ、僕の管理下にあるけども、 じゃあもう僕は徹底的に潰されたら、僕、住所でポンとかね、今の破産者マップみたいなことになってたと思う、う海外でね運営されて、消したければ金払うみたいな、そういうことになってたと思うよ。だけど、僕はそんな、消したければ金払えみたいな、そういうビジネスは、それはえげつないと思ったから、僕は徹底的にそういうことは拒否しましたからね、金払うから消せっていう人もいたけども、僕はそういうの全部拒否しましたからね、それで今の状態があるわけ で, で、破産者マップについても、 もうそういううういいいいこととにした方がんいいんじゃないかと思うんですよもう存在を受け入れてしまう。で破産者の問題についてはまあ僕もいろいろ思うところがあって、まあ、結構ね僕の知ってる人、まあ、親戚なんかでもね破産してる人って意外といますよ。じゃあその破産っていうのを知られたからどうこうっていうのもねそういうもんでもないと思うんですよね。あの破産したんだけども 町議会議員になってる今、町議会議員じゃないか、町長になってる人いますよ、破産した後再起して船長に出てねあの、とある、鳥取のとある町の町長、あの人、破産してますよ。で、あとは、僕は知ってる金持ちの人でもねあの、仮想通貨で大儲けして金持ちになってる人がいるんだけど、その人も確か一度破産してね、生活保護を受けてたみたいなこと言ってましたからね、結構そういうもんなんですよね、世の中。僕はこの件についておかしいと思ってるのは、やっぱ弁護士がね、破産を進めるにあたって、 えー、漢方なんか誰も見てないですよと、秘密裏にできますよと、まあ、そういうような説明をしてたっていうのは、まずおかしいと思うんですよ、法律論からするとおかしいんですよ、やっぱ漢方って公開のものなんで、そういう説明するのがおかしいし、やっぱ破産するっていうことは、それなりの責任が伴うっていうふうにちゃんと言えばよかったんですよね。だけど、破産の手続きしたらね、弁護士はやっぱそのための報酬がもらえるから、安易に進めていってたんじゃないですか。 だから僕はそのことについて反省するべきだと思うしあと、ね、もう1つその企業とかね、うん、あとは、まあ、観光庁なんかもう破産した人を差別してませんかっていうことなんですよね、うん、破産者の情報を公開することが、まあ、不当な差別を生むみたいな、まあ、そういった議論があるんだけどもでもじゃあ不当な差別してるのは誰ですかって言ったらそれは大企業だったりね観光庁だったりするわけですよ。 例えば、応募した人をこっそり、ね、破産してないか調べてで、こっそり落とすっていうことをやってないですかね。うん、いや、僕はやってると思うし、なんかそのためのツールなんかも売られてるわけですから、堂々と。で、僕はそれ、おかしいと思うんですよで。応募した人が破産したって分かったんだったら、そこはこっそり落とすんじゃなくて、まあ、堂々と本人に聞いたらいいんじゃないですか、面接とかで。あ, あ, のあなた、破産した記録はあるんですけど、どういった事情なんですかって言ってね、聞いたらいいと思うんですよ。 で破産っていいうのもそいろんな事情まあそのだらしないねお金の使い方をしてねそれで破産してしまったとかそれはそのどうでもいいようなものを買ったりとかギャンブルだとかそういうことで破産したっていうのはそれとは同情できないけどもでもそういう人ばっかりじゃないですからね世の中ってついついねその親戚なんかの連帯保証人になってしまったっていうようなケースもあるし。 で僕の知ってる人なんかはあの犯罪に巻き込まれたっていうケースもあるんですよ、その脅されてね、お金をたくさん巻き上げられて、それで破産してしまったっていう人もいるんで、そういうのはもう、本人には責任ないわけだし、あとは事業に失敗してね、破産したっていうことも、これも僕も悪いことじゃないわけです、それは事業ってリスクは付きまとうわけだから、会社の経営者だったらそ、そんな明日は我が身なはずなんですよ。だからその うん僕は会社の経営者だったら、その破産した人が応募してきてもね、じゃあ、その事情を聞いて、まあ、事業に失敗したんですって言ったらね、あそうなのかっていうことで、僕、それはマイナスには取らないと思いますよ、あその人はその、それなりのね、リスクをね、取るね、資質がある人なんだなっていうふうに思いますよ、やっぱり事業ってね、それはリスクを取るわけだから、誰だって破産する危険があるわけです、じゃあ、破産してない人が優秀なのかって言ったら、そんなことないわけです。 まあ、そういう人は堅、まあ、実なんだけどもリスクを取るようなねそういう行動力のない人なんだなっていうふうな見方もできるわけですよねもう今までのちょっと陰湿なやり方っていうのをやめてですねもう破産情報をオープンにしていくっていうやり方をした方が僕はいいと思う世の中のためにでそのことでなんか自殺者が出るだろうねこの破産を躊躇するようになるって、まあ、そういう恐れる人もいるんだけども確かにそれはあり得るかもしれないけどもじゃあそれがじゃあどれだけね うん、ずっと、じゃあ、ずっとそういうことがね、何年も何年も続くのかっていったら、そういうことじゃないわけです、やっぱりそういうものだっていうことになれば、もう世の中の風潮として受け入れてくるわけですよ、うん、そういうものだっていうことになるんだったら、ね、みんなそういうふうに対応するし、弁護士だってその破産するときは、まあ、こうこうこうなるんですよっていうふうになるし、でまあ、企業なんかの人もね、この破産者の情報っていうのはまあ分かるようになれば、そんな。 秘密にこっそり落とすっていうようなことをしなくて、ちゃんと本人にね、事情を聞いて、ああ、そういうことかっていう風にしてから判断するっていうね、そういう考え方も広まっていくと思うんですよね。だから、あの住所でポンなんかも結局、何年かはものすごい反発を招いたけども、結局今となってはもうその存在はですね社会インフラみたいになってるわけです、住所でポンなんてもう役所の人とかね、報道機関なんとか、なんかもうガンガンアクセスしてますから、もう選挙なんか、 これからね選挙始まるけど、選挙の時なんかすごいですよ、うん、使ってる人いますよ、いっぱい。うん、だからそういう風に、最初は当然、反発ってあるんですよ、新しいものに対しては。だからそれを受け入れてです、ね、でいっ一時は、ね、いろんな反発っていうのを乗り越えないといけないけど、もうそうしないとね、次の時代に進めないわけです。 僕そういうことを、そういうね、リスクを取るっていうことをしなかったっていうことがね、僕は日本の停滞を招いてると思うんですよね、まあ、持論ってや、持論って言われるかもしれないけれども、でも、自分自身の経験からするとそう思う、その住所でポンの、ね、経過からすると、やっぱり破産者マップに対してもね、ねまさか破産者の情報を、ね、地図上にマッピングしてみんなが見れるようにできるなんていうことを、まあ今までの人は考えなかったかもしれないし、まあそれに対しては相当の反発はあるのは当たり前だけども、 じゃあそれが当たり前になった時にねいつまでもいつまでもそ の, この社会がね受け入れられないかって言ったら僕はそういうものじゃないと思います政府ね与党はこう大胆な判断をしていい加減に個人情報保護委員会の人たちをね もうううう楽ににさせててあげたらどうでですすかっていうふうに思うわけです僕、別に、ね、遠藤さんの回し物とかじゃないですよで、僕自身が別に破産者マップやって儲けたいとか、そういうことは全くないですから、いやいや、でもそれやってみたいかなっていうのもあるんだけどね、うん、でも僕はもう、もう住所でポンでね、十分やりきったんで、まあ破産者マップに関しては、まあ、なんか遠藤さんね、なんかもうずっとね、まだね、個人情報保護委員会にこねてるみたいですよ、なんかその日記に書いてありますよ。 だからまあこれからどうなるかわからないけども、もうね、これは受け入れるんだっていうふうになれば、もうそういうふうになっていくと思います。でもね、この部落問題におけるこの法務局の対応みたいに、いつまでもネチネチネチネチねちねちねちねちねこうやってね、あの粘着するんだったら、本当に出口ないですからね、うん、もうやめようと思ったらやめられるわけです。ということで、まあ持論といえば持論なんだけども。あの まあ、決断することも大事なんですよっていう、まあ、そういうお話でした。